時に何か変身って、こ の, の君に見られたよう笑いやめせんたらって続きをろう人生と祈る空のよう時の境界きてみ yaHey you, hey you Yeah, o u got it.